目「丸いもとへと」「いつもいつも一番真っ二人で覗かく理想を」「うらさめて、ね、うらさめて八万しまなくしと立ちます」 「それが俺の姿 最初「消えとい消えないでいて」「消えないでいて」「ギタギタの星さままだ眠るな世代」「ペロ」「さぬまよを言われ恋にミるク レッサらの私には大きいと、斜面の裏へ飛んでいこう。レッサから坂道の風呂と、あ、面番組へと。スコロッと隙間に火を燃やす風、月面に空を映せて、うつらいは振りわれ。